こんにちは。今日は、こちらのステッパーゴンのスパーダ EHEV のプレミアムラインをお借りしています。今日は、この車の2列目、3列目の快適性についてのインプネッションをしたいと思います。以前は、ノアボクシーを営業さんに運転してもらって、2列目、3列目の快適性のレビューをしました。今日は、 ハイブリッドシカもとさん、YouTuber に、えー、っと、運転をしてもらいまして、まあ私は2列目、3列目、こちらのインプレッションを今日はしていきたいと思います。まず、一番気になるところが、このシートの足元の広さです。で、今、ハイブリッドシカもとさんのポジションに合わせて、ドライビングポジションに合わせていただいていますけれども、 で、私、後ろ、今乗ってますが、でこれ今、えー、380ミリ。ま普通のステップアゴの RP5 までの車と変わらない、この幅になっています。合わせています。まあ、そうしますと、まあ、このシート自体が少し跳ね上がってる。ここが変わってますんで、跳ね上がってるんで、かかとが当たりにくい形状になってますんで、 足はかなり広々としています。非常にいい印象がありますので、長距離乗っても快適に走れるかなと思います。で、これが今標準の状態で、で、このチェアテーブルが気になるところかと思うんですが、まあ、チェアテーブルもちゃんとドリンクホルダー、しっかり手が届く、大人でもちゃんと手が届くようになっていますので、快適空間というのはしっかりと 得られる状態であるということになります。あ、そこ出てすぐ左行ってください。で、もう一つこちらにもドリンクホルダーあるんですが、ま、この標準の位置ですと、すごくやりやすいです。こう横スライドが、今、これ、横型のスライドなんですけど、今外、外側にスライドさせて、一番後ろにしている状態です。そうしますと、 このカップホルダーもしっかり取れるし、この USB-C、これが新たに今回新しいステッパーゴンで導入されているわけなんですが、この辺もしっかり手が届くところにありますので、くつろげる空間があると。でオットマン、どうなのっていうところなんですが、オットマンもこのように使っていただけます。特に普通 の, この今 の, この超ロングスライドじゃない状態であってもしっかりオットマンが 使えますんで、これ音もあるだけでもかなり足の自重というのが伝わらないので、足も非常に、えー、楽にくつろげる、まあ、そういった空間になってますんで、やっぱりこう、ノアボクシーも乗せていただいたんですけど、まあ、ステッパーコンもすごくくつろげる空間にね、しっかりとなっていて、まあ、これはね、長時間乗っててもね、楽だなと。で、この上に、 エアコンがあります。今の時期非常に暑いので、エアコンの吸気ダクト、風もしっかりと当たりますし、で、後ろ結構エアコンが効きにくいんですけど、前に比べるとダイレクトではないので、でまあ、20度ぐらいにこう設定してあげて、で、風少しこう強めではあるんですけれど、やっぱり、このぐらい強くしてあげないとなかなかこう風がこう入ってこない、出てこないっていうのがあるんで、まあこのぐらいで、 で、まあ、風もしっかりと当たりますので、熱くないです。熱面は非常にゆったりとくつろげる。で冬場になれば、もちろんこのようにシートヒーター3段階で調整できるようになってますので、えー、寒さもしのげる。で、なんといってもこのディスプレイ自体も非常に大きいですし、もう至れり尽くせりといった、ラウンジ的な感覚で乗れてしまう。なっています。はい、じゃあ今度はこの状態から、えー、さらに、 内側スライドで、後ろ、一番後ろまで、超ロングスライドさせたときにどうかということなんですけれども、これもね、すごくね、いいです、何がいいかなと思ったのが、ここの3列目の上に吹き出し口があって、これがしっかりと首の部分まで当たってくれるということです。 こちらの2列目のこの位置が、位置も悪くなかったんですけど、少し当たってほしいところにこう当たらないというのがあって、ちょっと位置悪いなっていうのが僕的にはあったんですけど、この3列目のこの吹き出し口、これはね、すごくね、いいです。2列目を一番後ろまで下げて、この3列目の吹き出し口がちょうど私の顔の首の付近にこう当たってくれるので、非常に気持ちいい、心地がいい感じに、感じで過ごせます。ただ、 何点もやっぱりあって、この、シェアテーブルが、まあ、遠くなってしまうので、カップホルダーがこう、取りにくかったりとか、で、ここにもカップホルダーが3つにこう、集中してますので、物の置き場がどうしてもこう、運転席寄りになってしまうということです。あ、そこ左でお願いします。まあ、そこが少し、物の置き場に困ってしまうというのが、ちょっとあるかなという気がします。 でステッパーゴンの場合ですと、このように仲寄せシートになっている分、えー、ここのシートの中央の部分、ですこの動くするの、この中央の部分にテーブルがないので、物を置くことがちょっとできないっていうのが、少しこう難点なところがあったりするかなとい う,、まあ、いうところが少しあるかなと思います。あとは、日差しです。日の当たりとかも少しこう気になると思うんですけど、 そういったのも、このロールサ ン, シェードサンシェードがありますので、しっかりと、この、光も遮ってくれるようになっていますんで、女性の方にも非常に優しい空間になっているというのが、すごい特徴的なところかなと思います。はい。で、さらにですね、これ今、左のシートはそのままにしてあるんですが、これを今度、 まあ、さらに内側に乗せて、後ろに持っていくことで、はい、このような形です。まあ、これによって、はいまあ、これによって、まあ、ベンチシートにするということもできるということです。まあ、物は置けないけども、まあ、ベンチシートとしてこう置くことが、ベンチシートにすることができるので、 まあ人が座ってない時でしたら、シートに物を置いたりするとまあいうこともできるとまあいうことになります。なのですごく過ごしやすい空間になっています。はいあで、これ、今、ノアボクシーでも紹介したんですけれども、このようにステップワゴンでも2列目、シートベルト外すと、この警告音が鳴ります。で今度これ 他のシートに座ったらどうか、隣のシートに座ったら警告音が消えるのかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思います。本来でしたら走ってる時にやっちゃいけないんですけれども、こちら。この状態で。はい。ホンダの場合ですと、えー、今まで座っていたシートにまた着座してシートベルトを締めなくても、 他のシートに座ってシートベルトを締めれば音は止まるというふうになっています。私もどちらかというと、この方が慣れているので、こういった音が鳴った時でも素早く止められて、こっちの方が使い勝手としてはいいかなとで。トヨタの場合はどちらかというと、本来走っている時にシートから立っちゃいけないというのがあるので、ちゃんと 自分の座ってたシートにまた戻りなさいっていうことも考えて、えー、実際に座ってたところのシートにまた座らないと音が止まらないというふうになっているかと思います、はい。なので、ステッパー号もちゃんと警告音が鳴るようになっていると、まあ、いうことになります。はい。今度注目の3列目なんですが、3列目が変わったのかどうか、RP5 に対して変わったのかどうかっていうところでいくとかなり厚みが増して、 シート、この座面もそうですし、背もたれもかなりボリュームのあるものに仕上がっていて、長時間座ってもお尻が痛かったりとか、背中が痛くなったりとか、そういったことはね、なさそうですね。非常に、このシートの座り心地もかなり高くなっているかなと思います。で、これ今、2列目、一番、 左寄せ、えっ、ー、と、右寄せで一番後ろの状態がこの状態なんですけど、この状態で3列目に折ると、175の私ですと、今年1個入るか入らないかぐらいになります。で、吹き出し口はどうか。吹き出し口はここにあるんですけれども、まあ、ちゃんと風も3列目もしっかりと当たってくれるので、3列目だからといって、非常に暑いかというと、そんなことも全然ありませんし、 ちゃんとこのように USB-C が付いていますし、カップホルダー。2列目はね、ここのチェアテーブルにしか置けない。あとはここのドアの、えー、インパネ、このトリムの部分にしか置けなかったんですけど、3列目はちゃんとここに置けるようになってますんで、手が届くところにカップホルダーが置けるということで、これは非常にいいなと思います。で、3列目もちゃんとシートベルトをしないと、音が なるようになっております、はい、このような状態で閉、まあ、めればまた音が止まるということになっています、はい、よくあるのがですねこの3列目からこの2列目のシートをちゃんと動かせるんですかっていうことなんですがちゃんとこのように今回のステッパーゴンからはここにレバーがオデッセイと同じようにレバーがちゃんとここに備わってますので、まあ、誰でも迷うことなく でシート自体を動かす前にこうやって動かすことができますんで、ちゃんとこの3列目の居住空間というのもしっかりと確保、3列目に座って確保するということができるようになっています。ちゃんとこう足もあとを組めるようになっていますので、3列目はね、すごくチープな感じっていうのはしない。で、ノアボクシーと比較すると、やっぱり3列目もちゃんとしたあのパッセンジャーシートになってる。 なんか補助席的なイメージがやはりノアボクシーは3列目あったんですけれどもこのステッパー号に関しては補助席的な感じっていうのは一切ない、うん、非常に座りやすい長時間乗っても乗れるシートになっているというところがポイントかなと思いますただ後ろのラゲッジがやはりかなり狭くはなっていますここの3列目のスペースを取った分 ラゲッジに関しては少し狭めというのが、まあ、ステップワゴンなんですけれども、まあ、このようにこう座ってても、こんな形で、しっかりと畳むことができると。でフル乗車しないで、まあ、ここだけラゲッジで何か物を積みたいといった場合は、片側だけ収納して荷物を載せると、まあ、いうこともできるし、高さのある荷物を 乗せるとるというこもできますステッパーゴンなので、かなり天井高高くなってますので、えー、かなり大きなものが載せることが可能になっていると、まあ、いうことになります。で、また戻すときも、簡単に戻すことが、座っていても普通にできますし、左側にも、しっかりとカープホルダーがついているし、シーンもついていてで、パワーアウトレット、こちらは 12V の 180W のものがついて いますので、まあ、急速充電とかにも対応ができるというものになっています。でこれはしっかりと、まあ、ウォークスルーも非常に広くて、で今、両方のシート2、2つのシートともに、えー、こっちら左寄せで、こっちら右寄せにしてますので、まあ、こんな感じでウォークスルーも当然、取られているといった状態になります。今度は前この ャプテンシートがベンチシートの場合どうかというと、まあ、ベンチシートの場合ですと、まあ、もちろんオークスルないんですけど、こっちもそうです、ね、ここからちょっと通るっていうのは、大人ならちょっと厳しいんですけど、まあ、出ると気になるんですけど、こういった場合も、まあ、ちゃんとこのレバーがあれば、ここから出ることができる。ただ、走行してるときは、まあ、もちろん立っちゃいけないんで、走行してるときは、 いいけないんですけれどでも子供さんだったら全然ここ立って前のシートに、えー、行き着くことができるちょっと試しにやってみたいなと思うんですけどこうしてあでそうオットマンが何気にね結構邪魔なところもあって出しっぱなしにしているとちょっとこう前に映るっていうのがちょっとできにくいっていうのはあるかもしれないですね、まあ、そうういっったととこころはちょっとこうあの 電動の方がいいかなっていうのは、ちょっと正直、オートマに関しては感じるところっていうのはあるかもしれないです。はい、で、そう、これ、電動じゃないんで、引っ張って立ち上がるタイプなので、今度、戻すっていうのが結構できない、かったりします。はい、こんな感じです。で、やっぱりちょっと大人が、息するのは。 結構大変な感じだったりはしますけれども、こんな感じでまあいけないこともないということで、非常に 2, 3, 2列目、3列目ともに、非常にしっかりとした居住空間、パッセンジャーシートとして、はじることのない居住空間になっているなということを、このステッパー号が。 にって改めて感じましたはいてことで今回はこちらの新型ステッパーゴンのスパータ EHEV のプレミアムライン2列目3列目の快適性についてのインプレッションを今回出しました、えー、当チャンネルでは車 用, カー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になってみてくださいまた最後になりますがチャンネル登録高評価をいただけますと